はい。 おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画も、ラーメンを食べる動画でございます。今回はですね、僕の動画でも、まあ、珍しいタイプ、味噌ラーメンなんですけれども、今日訪れるお店がですね、都内でも有名な大塚屋さんの出身の方みたいでして、かなりね、濃厚なうまい味噌がいただけるそうです。で、今回はね、お店の方、お休みなんですけれども、僕だけね、特別にちょっと食べさせていただけるってことでしたので、早速お店の方に向かっていきましょう。はーい、今こちらね、お 店も見えてまいりました本日訪れたお店がこちらめんどころ泉さんでございますもうね、えー、準備していただいていると思いますので早速店内の方に入ってまいりましょう ということでただいまね店内の方に入っておりますもうね、えー、注文は終了しておりましてただいまね、えー、料理作っていただいている最中でございますオープニングの方でもお話ししたんですけれどもこちらのね店員さんは都内の有名店であります今現在は大塚屋さん野望が変わる前は めんどころクーリさんというね超有名店でもう10年以上ね働いていた店主さんみたいでして今ね作っていただいてる最中なんですがめちゃめちゃ店内いい匂いしております今日もね撮影のために何も食べておりませんのでものすごく空腹なんですよでもねこの匂いがしんどいぐらい、えー、お腹空いておりますので、えー、メニューがね到着するまでもう少々待ちたいと思います とということでただいまねメニュー全て到着いたしました、えー、今回ね1回2回目注文させていただくんですけどまずね1回目でございますねこちらが味噌ラーメン特製のね大盛りでございますでその他にもいろいろと注文させていただいているんですが、えー、これね麺伸びちゃうといけませんので早速ねこちらいただきますまずこれちょっとスープからうわー<笑>味噌濃厚っすね うわーいいやこれ、めっちゃうまいんだけど、このね、動物系の濃厚なコクそこにこの水のね、うまみ、深みが加わってて。 これね、めっちゃうまいんだよねで先ほどねちょっと店員さんにもお話を伺ったんですけど極力ねこの豚の脂だったりとかっていうのを使用しないようにしているらしいのでスープ自体ねかなり濃厚なんですけど重さがないんですよねうわこれはめっちゃうまいわねこれ麺いただきますねうん <笑>すみませんこれで麺はこれあの黄色がかってる縮れのぷりっとした太麺なんですけどこれがねしっかりとこれ味噌絡んでくるんですよめちゃめちゃ合うわうん特製にするとこのチャーシューねロース肉が4枚入ってるんですけど肉こんな感じでございます あらか<笑>低温チャーシューとか、まあ、中温チャーシューに近いようなじっくり時間をかけて火入れしてるチャーシューなんですけどほんのりねピンク色がかってて筋とか一切感じないですねロースが溶けるって結構初体験なんですけどこのチャーシューでめちゃめちゃ美味しいですこれ<笑>うーんでもちろんねこれソーラースも注文させていただいておりますのでこれこうじゃないでしょうか<笑> うまっああうまいね、うん、こちらですねこれも本当にメインのメニューなんですけどこれね味噌餃子ということでこめちゃめちゃうまそうじゃないですかもちろん餃子注文させていただいておりますので今回ねこちら欠かせません、えー、ノンアルビールも注文させていただきました<笑>いただきます 噛んだ瞬間肉汁飛び出てきますね味噌の味もどちらかというと赤っぽい味噌ではなくて白のようなまろやかなコクがあってそこに肉汁このうまみがじゅわっと出てきてめちゃめちゃうまいっすね<笑>うまっ<笑>うんちょっとこれ海苔もあえさせていただいて。 合うなこれね、味噌のコクと、まあ、風味とねでもやしもしっかりとうまみが染み出ててそこにこの海苔の風味合わさると爆発力がすごいです。 これですね、えっと普段数量限定で販売してるんですけど、こちらね、角切りチャーシュー、これね、こんだけでかいのがまあ、3、4個入ってるんですけど、これね、皆さん、驚きの一皿100円でございます、<笑>とんでもない破格な商品、いや、これ絶対うまいと思うんだけど、<笑>溶けますね、これもうまた<笑>、うん。う 角切りチャーシューに使っている部位がふ、まあ、普段で、ね、作っているチャーシューと同じなんですけどただ先ほどもお話ししたようにスープ自体に極力油を使用しないようにこう端っこだったりとか油身が多い部分をカットしてたらしいんですねでそこの部分を使って作ってるチャーシューらしいんですけどとは言ってもよこれが100円はやばすぎると思うめちゃめちゃうまいね<笑> ごめんなさい。うーライスもう一個おかわりお願いしていいですかで今ねちょっとこれ角切りチャーシューなんですけどあのチャーシューも毎日仕込んでるわけではないので仕込みがねない場合だったりとかは売り切れの場合もあるのでそのあたりはねちょっとご了承いただきたいなと思うのとあるなしは店員さんの方にご確認いただければわかりますんでぜひ確認してみてくださいすいませんおかえりありがとうございます<笑>う<ー>ん<笑>うーん うまい。 麺具材の方はすべて完食したんですがおかわりで注文させていただきましたこのライスを使って雑炊というか味噌のねリゾットをセルフで作っていこうかなと思いますちょっとねあのー、これ普通にスープ簡易する方も多いってことなんですけど今回僕はねこんな感じで締めの雑炊にさせていただきましたいただきますあーうまいうわーうまい<笑> これちょっとああのまあもちろんそのスープ単体で飲むのも美味しいんですけどぜひお腹に余裕がある方はショーライスをねこれドボンとしてもらって麺ある最中でも構わないと思うんでスープちょっとかけてもらって一緒に食べたいとかぜひ皆さんもお試しください<笑>卓上のブラックペッパーでちょっと味変を う, うまそううま<笑>うん<笑>うん<笑>、うん と、はいうことで、えー、第1陣目のこちらですね、えー、全て、えー、完食させていただきましたとりあえずまずはねごちそうさまですということでじゃあちょっと続いてあの第2陣もお願いしてよろしいですかお願いしますということで、えー、第2陣目のですねラーメンが到着しております、えー、こちらのね、えー、ラーメンは先ほど焼いたラーメンと同じ、ま、特製の味噌ラーメンなんですがトッピングで辛味噌というのがございまして こちらをね溶いて味を変化させてね2杯目はいただいていこうと思いますで、今回ねこちら餃子も2種類いただいておりまして先ほどいただいた味噌餃子とは別でこちらがえ辛味噌の餃子とこちらがしそ味噌餃子とこちらのね、まあ、2種類とも店舗では販売しておりませんが今後ね、まあ、インターネットの方でもこの味噌餃子やこの辛味噌しそ味噌と えー、3種類ね販売する予定みたいですので情報の方はねあの公式のインスタの方で発信しておりましてぜひねそちらの方も皆さんご覧ください、えーまあ、概要欄の方にもね書いておきますので、えー、ぜひね販売する際にはこの餃子も買ってみてくださいそしたらこちらもいただきますあ、まあちょっと我慢できないんで<笑>うんでもね2杯目で、まあ、美味しいの分かってるんだけど変わらずね我慢できないぐらい美味いですね こちらの辛み噌の方も投入して味変をしていきましょうひとまず半分ぐらいかなうわうまそううん、うん、思ったよりもしっかりと辛みあるんですねベースのスープはかなりマイルドでコクがあるスープなんですけどそこにこうビッと辛みが加わって 後味のねこのまとまり感っていうのもすごく良くなるのでどんどんどんどんねこれはこれで次行きたくなるようなうまい味変アイテムでございますね、うん、味変アイテムというよりもこういうメニューって感じぐらい完成度がぐって上がるようなメニューですよねすごく相性のいいトッピングでございますね辛いのが苦手な方は少しずつ溶きながら、まあ、自分好みに味調整するのがいいと思います う, ーんうんうまああこの流れ一生増えますね<笑>じゃあちょっとこれいただいたこの辛み噌餃子からからだきますかうん 辛味噌っていうよりかはどっちかというとその赤味噌っぽいこのキリッとした味噌の旨味が加わってるっていうような感じでこれめっちゃつまみっすねネット販売したらもう速攻買いますもう家でめちゃめちゃこれ飲みますちょっとこのしそ餃子もそしたらちょっといただきますうわーうまいうまいともあれですねしそっッっていうか梅じそに近いようなちょっと酸味も風味もこう出てくる感じなんですねいい風味で うん、これも飲めますね<笑>うわこれうまちょっとこれ動画見た皆さんは絶対買ってもらいたいですねんんうんうんうん あ, あ, あ, あもう今日撮影終わっちゃうわ<笑><笑>うますぎてあっという間ですね<笑>うーんちょっとこれ最後味玉とああこれも絶対うまい<笑>よ、えー、これちょっと即席の味噌卵かけご飯ということでこれ絶対おいしいと思うんでね<笑><笑> あーまい。<笑>うん。うん。でこれ辛味噌いって、うん。酢もいって、うん。 <笑>ということで、えー、2巡目のラーメンも全て完食させていただきましたごちそうさまでした<笑>ということで本日はですね麺処泉さんでこのおいしい とんでもなく美味しい味噌ラーメンと、餃子やね、ご飯、それにノンアルビュールなんかもセットでいただいてきましたが、めちゃめちゃ美味しかったです。美味しすぎて、本当に人に勧めたくなる、そんなラーメン屋さんでございました。今後ですね、ネットでも販売が開始されるということでしたので、この餃子ね、ぜひ皆さんにも買ってほしいなと思いますし、それ以上にね、僕個人的には、こちらの実店舗の方に来てもらって、この美味しいラーメンと餃子、作りたてを食べてもらって、僕と同じ最高の幸せな気持ちになって、皆さんにもね、帰っていただけたらなと思います。 あおいしかったえー、ということで本日もご視聴ありがとうございましたえー、この動画が良かったと思ったら、はい、チャンネル登録コメント高評価えー、またねサブチャンネルの方も活動開始しておりますのでえー、ぜひそちらの方も登録いただけたらと思いますえー、それでは皆様じゃあね